せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。よでい、少量です。はい。<笑>はい、というわけで、今回はですね、倦怠期について、お話ししたいと思います。はい。倦怠期。まあ、倦怠期って、まあ、何かというとですね。うん えっと、なんだろうな。なんだろうな。なんだろうなろうちょっと待って。調べる ね, <笑>ね。そもそも検定器ってなんなんだっつうね。 そう。はい、うん。というわけで、はい、倦怠期とは、パートナーに対して飽きや慣れから嫌な感じてしまう状態のこと。うん、付き合った当初のドキドキがなくなり、うん、一緒にいることが当たり前になるため、うん、刺激がないと感じたり、うん、気持ちが冷めるといった状況に陥ることを言います、うん。恋人同士だけではなく、夫婦の場合にも同様に訪れると言われる倦怠期なんですけども、うん、まあ僕ら付き合って長くて、うん、ちょこっとね、動画のコメントとかにさ、うん、例えば、チューとかするところで、 うん、翔太が嫌ななんじゃないかみたいなのがちょこっとあったのねコメントでおおでもさこれってさ反動的にこうしちゃうじゃん<笑>反動的にこうしちゃうし俺も恥ずかしいなとは思ってて動画ですから毎回緊張しちゃうんですけども、うん、だからそれもあって反動的にこういう逃げちゃうところがあるの で,、うん、でもだからといって別にそれが倦怠期ではないっていうのはご安心していただければと思います本当ですかはい 少量うん、じゃあ実際何<笑>、えー、いやいやいや実際ねどういうことが倦怠期かっていうのを実際見てみましょうか、うん、僕らはどうかっていうのをちょっとね比べてみようかなと思 う, ど う, うとまで。 はい、はいはい。倦怠期の典型的な特徴。は、う、い、ん。えーと、まず一つが、刺激が感じなくなる。刺激ね。うん。うん。ま、付き合い始めの頃は彼の姿を見ただけでときめいていたはず。うん、うん。それなのに一緒にいることが当たり前になるとドキドキすることも減り、うん。次第に恋人というより家族に近い存在になっていきます。うん。つまり、憧れの恋人と一緒にいるという刺激がなくなるわけです。うん。 まあ、それはないな。ときめきだよね。そう。ときめきはないよな。ずっと一緒にいるじゃん。うん。もうすぐ丸4年くらいさ、ね、一緒に住んでるからさ。うん、まあま、ドキドキ感みたいなのは、やっぱなくなるよね。もう当たり前みたいな感じの、うん。え、でもこれみんなそうじゃないかな。いや、そうだと思う。だからといって、倦怠期なのっていう感じはあるよね。そうそうそう、うん。別に。うん、別に嫌じゃないし。あ、まあまあまあ続、続次行ってみよう。うん。なる ほとんど知り尽くしてしまったと思えると相手の関心が薄れていきます、うん。言動のパターンが分かってしまい先が読めるので新鮮味が感じられなくなり、うん、付き合ってみると大した人ではなかった。などと考えるようになってしまいます。<笑><笑> これ、翔太めっちゃあるよね。多分俺に全然興味関心持ってないよね。いや、でも逆だと思うよ。え、僕嘘だー。僕のこと、こんなもんじゃなかっただろうって思ってると思う。え、そんなことないそんなことない。俺はも翔太に興味津々だもん。俺だって津々だよ。嘘つけ。ほんとだよ。だって、俺の話聞いてくれないじゃん、いつも。逆もそうじゃん、そんな<笑>一緒だよ、一緒。 <笑>興味あるときは興味ある、うん。興味ない話は、でもそれってれは、ね、最初からそうじゃないまあ誰でもそうかも。うん、付き合いたて、うん、長く付き合ってる関係なく、興味ある話はる、ね。そうだよね。興味ない話は、んうん、う, んうん。まあそれをあからさまに態度に出すかどうかっていう問題があるのかもしれない。けどそうだよね、うん。だから、これは、検体器関係ないんじゃないかなと思うけど、ね。うん、うんうん、確かにね、うんうん。じゃあ次。次。終了。会話が減る。 いや、それはないな。付き合いが長くなるにつれて、会話の内容がその話、前も聞いたという風になり、次第に話すことがなくなっていきます。うん、最近会話が減ったなと思ったら、倦怠期かもしれません。あーでも、いやずーっと喋ってるんね。俺ずっと喋ってる。ほんとずーっと喋ってる。<笑>やめてやめて、話しかけないで。 って状態なので、うん、<笑>もうよく言ってるよね。うん、よく喋るねーって言って。よく言ってる<笑>、うん。だから別にそれはないな。うん。だから言うと俺も話すしね。うん。でもそれがさ、話さないからって悪いことではないかなとは思ってるし。うんうんうん。<笑>会話がない時間も、苦じゃなく一緒に過ごせるそうそれって言って想だよね、うんうん。うん。いいと思う。うん、終了はん。次。次。身だしなみに気を使わなくなる。 あ。ん怠期になると、うん、家で一緒に過ごす時だけでなく、うん、ちょっとした外出くらいなら、だから色気があるやつを着なくなるみたいな。ああ、ちゃんとおしゃれをしないでね。うんうん もともとそもそも俺服とか興味ないからね。そうだね。そんな印象はある。うんうんうん、印象っていうかそんな感じだよね、最初からね。うんうん、まあでもさ、出かけるときは、ちゃんとした格好で行くよね、うん。まあよっぽど近いところだったら、まあ、コンビニとかだったら、まあ寝巻きのまま行ったりとかするときもあるけど。あとさ、まあうちらほらこうやって動画撮ったりとかもするからさ、うんうんうんうん、そういうときはね、やっぱ身だしなみちゃんとしないとみたいなね。自由とかの服だね。あ、まあまあまあまあ<笑>、うん、いいじゃん安いし。<笑>安い。<笑>うん。何の話 <笑>自由な話になっちゃう<笑>。次は連絡が少なくなくるああ、はいはいはいはい、えー。彼の生活パターンが分かってきて、今何しているのかなという考えることが減ってくると、連絡の取る回数自体が少なくなっていきます。 あー、まあでも最初からそうだったけど毎日連絡は取るよね俺も仕事の時はさ必ず今から帰るよとかさあそうそうそうそう何時にきに着くよとかさ帰ることは聞くけど別にそれ以外はしなくていいかな YouTube の動画に関してのこととか、うんあまあまあまあ、緊急で聞かなきゃいけないこととかはあれしといてとかね連絡するけどそれ以外は別に家に帰って話せるからねないよねあ逆にひょうちゃんからは少ない方かもしれない うん、俺は今日何食べたいとかねああはいはいは い, はい、はい、そういう連絡はよくしてる気がするああうんシッサヤッサヤ相手に触れたい欲求があまり、うん、起こらなくなります、うん、街中でベタベタイチャイチャしているカップルを見て私たちもあんな頃があったなと思いながらも、うん、でもでもベタベタするのは面倒って感じてしまったら倦怠期だと考えていいでしょう<笑>じゃあまだそんなことないかも。 終了うん<笑>よしよしなんかいつもさ、うん、触ってるよね、うん、うちらはまだそうだねうんだって外で腕組んでるしね寝るときはくっついて寝るしねうんあの 何そのまあままで。ちょっとやめてよ<笑>。<笑>やめてよっか、本当に。違くて違って。違いされちゃうから。違う違う違う。あまりくっつくすぎると俺背中が痛くなるからさ。ああ。くっつか風邪に寝た後は別にいいじゃん。寝る直前には。直前の話。そんなもんかなと思うんですけど、うん。って考えるとさ、うちらは。ない。ないのかなないじゃん。ないね。まだね。 ないです<笑>。<笑>またどうだろうなーまあ数年後出会ってから5年5年ぐらいなんのかな もうちょっとななるんじゃないまあ、そんぐらいなんですけど、うんうんうん、も、また、まあ、10年とかなったらまたか、また、また、ね、違う境地になるかもしれない。25年とかねおーすごい。50年とかなったらね。すごい、すごい。はい。まあ、僕らは全然平気だったってことで。<笑><笑>結果ね。うんうんまあまあ、これからも仲良く動画を発信していきたいと思います。か、まあま、なので、うん、あ例えば、喧嘩してる動画とか、うんうんうんうん、そうやってキスがちょっと恥ずかしそうにして、 るやつとかは気にしなくても平気なので、うん、気にしてるんだってば<笑>本当に、うん、嫌がってるんじゃないかなみたいな嫌がってないんだけどねだ<笑>から恥ずかしいんだってば<笑><笑><笑>ひょうにょう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 って言った方がエロいじゃん